しょうちゃんしょうちゃんしょうちゃん<笑><笑><音楽><音楽>さあ、ハハハハハハハハハハハハハハハハハハしハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 先を着たのでこれはドッキリをしようと思います前回ですねドッキリを仕掛けられたので仕返ししたいと思います何をするかというと彼氏がベッドから落ちて床で寝ているとどういう反応するかドッキリやってみたかったドッキリなので どういういするのかが楽しみでたぶん俺の予想は、ね、そのままにされる気もする<笑>なのでまあとりあえずやっていきましょうかレッツゴー終了、はい、というわけでもうすぐ寮の目覚ましが鳴る時間なので埋めておこうと思います<笑>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 しょうちゃんえ 何, 何してるの<笑>何してるでしょ<笑>何でしたっけ 今, <笑>今マジでビビったんだけど<笑><かさ><笑> な, んだ<笑><笑>なんかさ何でしたっなんか翔ちゃんがさ 何で倒れてるのかと思ってびっくりした。うわあーびっくりした。<笑><笑>なんでカメラ回ってる。なんでカメラ回ってる。ひ<笑><笑>さあというわけで今回は。 彼氏がベッドから落ちて床で寝てたらどういう風になるかドッキリでしたいやまあ前回ねやられたんで俺も仕返そうかなと思ってはいなのでまあいい結果になったかなと思ってます<笑>マジでビビッはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい